ランマは家屋の空間の境目に透かし彫りの彫刻をはめ込む日本の建築様式の一つで最高性や通気性はもとよりその高度な彫刻技術による高い芸術性が日本建築を美しく彩ってきました古くは中国から伝わった様式で現在は富山県と大阪府にその技術が受け継がれています大阪ランマは国から伝統的工芸品として指定され 古き良き職人の技術を今に伝えています岡本名牧店は国内屈指のランマ職人を擁し若い職人の育成や現代の暮らしに合ったランマの開発など欄間の継承と発展に注力しています ランマに使用するのは全国から集められた最高品質の木材。岡本名木店の目利きが厳選した名木に職人の伝統技術が新しい命を吹き込みます。 彫刻のモチーフは動植物や建築物など日本人の暮らしに身近なものが多くそのダイナミックで立体的な構図は海外にはない独特の魅力があります岡本名木店は木材のスペシャリストとして欄間の技術と伝統を後世に伝えその魅力を世界に発信しています